失礼 し, しました、ね。どうぞ。お上がりください。<笑>新居です。中エットの新居です。ようこそ。ではご紹介しますね。じゃあこちらのメインのお部屋から。はい、こちらがリビングキッチンですね。こちらがもう夜ご飯にした、うん、ってちょっとそうしたいんですけど。 次はンがおすすめパンツです。はい。<笑>こんな感じで、あ、めっちゃいいソファーで、外もガルデモ。見てください、見てください、こっちこっち。<笑>こっちこっち。<笑>こっちこっち<笑>すごい、見てめっちゃ広い、外がこんな感じで、ここでもおしゃべりできますね。はい、多分夜星がめっちゃ綺麗だと思うので、それねをね見せようね。うん。<笑> はしみる系だはしみる系女子はい、はい、こんな感じです<笑>こんな感じです<笑>続きましてベットだねこっちの部屋に2つとじゃんこっちの部屋に2つと多分部屋にいっぱいあるねここ、ね、にいここにある<笑><笑>あこんな感じですね<笑>はい、このこういうものなんですよ<笑>こんな感じですねで、次あ こっちシャワールームです。めっちゃ広い、ね。広いね。広い。シャワールームです。こんな感じですね。はい、ね。はい。こっちら。まあ、こっちがキッチンもあるし。はい。こんな感じで す, いいですね。次。こっちが A の部屋でした。これ、右だな。右だです。あ、これさ、できるくない。作付け。あ、知ってる。か っ, っ, った、分かった、分かった。どっちが正解かか、ね。その正解かみたいな。<笑> こっちが第二段目のベッドシルールですシュンシですあそこテラスバー、ね、めっちゃいいめっちゃいいじゃん、ね、テラスこういうテラスいいよねえめっちゃいいこういうテラスいいわなんかアメリカンだねうんうん確かにこっちにもシャワールームあ、そうそうこっちにもある広い本当に広いねシャワールームでいいですはい 綺麗ですね。綺麗ですね。じゃ、あ ど, ど, ど, どこに寝よ、ね、こっううようかん。どこに寝やっかん。どっちにしようかな。っ<笑>どっちにしようかな。どっちにすればいい。どちに寝たい。以上、マーチの新居でした。<笑><笑>全然違うけ。<笑><笑><笑><笑><笑>はい、始まりました。夜ご飯ターイム<笑><ー>。<笑> 浴衣に着替えて今日はこんな感じのバーベキュースナバーベキューこれが野菜セットこんな感じですねこれがハンバーガーセットおとあの焼肉お 肉, お肉。これがテッチャーバナナマシュマロあと何だろうね。楽しみジャガバターとかできそうできそうだ ね, ね美味しそうしいこんな感じで作っていきたいと思います ね、あ、いい感じだね。いいね。塩胡椒。これは。いろんな肉やつ。うん。鶏は。鶏はですね。カーブ。皮の方を。皮の方を。ゆっくり火を壊してください。はい、で転がしながら。<笑> パパリッパリになるまで焼いいてくださいれないほど転がこのながらって言はちょっめっちゃハーブのが超香りを出してくれております。 うん、私ははゆうかかちんも年いいまれらよろししくお願いします乾杯<笑> おいしい飲んだ、ま、お い, し い, いただきます。いただきますうううんありがとう 美味しいい子、芋っ葉ちしん。<笑><笑><笑> もうよ お, り<笑>お姉ちち<笑>、ね、ちゃゃゃんんんおおだなななかしっ、ね、焼きおにぎり来ました。 ありがとうあ、ありがとう。うや、ん、や、ね、ちちか何ていいん2人でさバーベキュー絶対できてない。うん<笑> 肉が<笑><笑><笑><笑>はい、といととうことでんかかかか い, ということで<笑>お肉はなんか ね, かね、ね食べてししっっっった見うかった、た、ね、<笑>でさっきねまるまるイレブンで。<笑> 明太子とか買ってきてジャガジャガイモがあったけどジャガイモと明太子明太子にバターをのせてで醤油かけてジャガバター明太子醤油にして食べます。めっちしいねおすすめですぜひやってみてください結構無んなやったことあると思いますで今からハンバーグ焼きます。行っていきたいと思いますハンバーガーハンバーガー。ハンバーガー かっこよく言きた。ハンバーズ<笑> 5らい<笑>恋愛系はあとのスイーツタイムのそうね、アマタイムで今日のゴルフも完成したいみたいハロースイーツまずあれやね一個目ぐらいの最初の動画のめ、うん、っちゃ固いとかえ、僕なんかグリーンが結構難しかったうんもうコースもなんか狭くって、うん なんかわかんないと難しいかもしれないちょっと攻略でった方がい い, いすか、ね、確かにそうなん池もさ結構あっていいいい狭いしバンカーもいっぱいあるし確かに面白かったですでもまた来たいって思ったそうだね、うん、リベンジそのねでもさであの後半のさ十七番、うん、完璧なちょっとした下じゃんパースリーやろそうそうそうそう確かにあそこ あ, あそこ今日一でしたね おっめっちゃいいよめちゃくちゃいいよい い, い, い寄寄ててる寄ってるっっこれは近いいいいい跳ね方下おまだ動き才ですすすここれれはははやばいこれはすごちちゃんんがてイのショットが完璧でしたドラはわず完璧じゃない ちゃんんでもな、ねね、いピンめっちゃうまかったあれって思って。ね ちゃんとラインを読めない、うん、そう見せてくれるる ち, ちゃんもいい感じにンバーグいい匂いするねやおいしそう。 今の熱いも取れた、たちちちゃんとましたーーこんぐらいかないいようん、めちゃおなそうそハンバーグ食べてみるこ っ, ちがこっちがケチャップでこ っ, ちがこっちがサルサソースです。ー 一通り終わったので、すごいね、ねめっちゃ豪華なね。書いてみる？うん、書いてみよう。いただきたいと思います。いただきます熱々。すごいね大きいね。うん、<笑><笑><笑>いえめっちゃいい、うん、美味しい。うんうん。マがサクサク。玉ねぎも甘い。うん美味しい、ね、うん。 しいうんうんうんうんうん。以上ハンバーガーネポでした。ハンバーガー。<笑>はい。ということで、イエーイ。お肉は焼き終わって、これからスイート。 ゲ イ, イ, イ, イ、はーいのゲ イ, イ。今バナナ焼いてます。はい、バナナアンドマシュマロで詰めていきたいと思います。もしもしもしもしもしもし。やっぱり女子トークかな。そうだね。<笑>女子トーク。なんかある、ね。前回も話したもんねなんか。そうだね。なんだ。じゃあ今日はディープな感じディープなね。電気でも暗くする。 <笑>バナナの焼き具合だ感覚…<笑><笑>バナナの感覚ないよ<笑>初めてだからね<笑>初めてだからバナナ寝てくる<笑>初めてなん<笑>どんな気持ち初めてってなんか…うん<笑> ねえ難しい。<笑>違ってたこれか、まじかのせいで難しくなる。<笑>何言っても、<笑>何言ってもダメな気がするもん、<笑>バナナ。バナナ。ね、いい感じやね。高さにします。めっちゃ美味しそう。いちえー、<笑>バナナってはめるんでね、落ち着いて。<笑><笑>バナナの美味しさ。えー、めっちゃ美味しそう。ね、うん。 なんかさキャラこ砂糖とかあったらもちろん、ね、焦げ上にねマシュマロのせるあだけあれかえいいねもう乗せるあ違う何これマシュマロも焼くって書いてあるよマシュマロすぐ溶けちゃうらしいあそうねじゃあいいじゃんえ、大丈夫大丈夫いいよ<笑><笑>マシュマロも載せていきます注意してくださいはい初デートはどこに来たんですかあのクレーネイクいいね初デートか、ね。いいね でもさ初デって大事じゃないだってさも、まあ、そんなに相手のこと知らんしよく話すんやうに、ね、緊張してでもご飯とか飲みとか行きたいあ確かにそっち飲 み, 飲み行ったりご飯行ったり夜ご飯とか、うん、ランチでも<笑><笑>確かに今顔する初デートでそれ何回<笑><ん>か行くしマロ禁止だえまあ映画とかもさ、うん、無理ないよ映画無理じゃん、ね、でもさなんか映画だと。 どの映画にしよう、ジャンルとかなんか、悩んじゃう、多分。しかもさ、シーンとしとうところでさ、まあ、めっちゃ緊張し。一回なんか、初デートで、前中学校にってて。あ<笑><笑>めっちゃ難しいからな。あ、暑くない、ね。暑くない、ね。早くしようかな。<笑><笑>中学生の時どうした、<笑>の映画行って、もう緊張しすぎて、うん、唾飲み込みすぎて、むせた。<笑>映画館。<笑><笑> 結構ポップコーンとかもね大人るけんちょっと恥ずかしいなってなるから確かに飲みとかもうそうだねこの年になるともう飲みとかがいい飲みがいいかもなんかさ、うん、フランクだし何かだ、ね、確かに打ち解けられるし何か本性分かる感じする確かにブヨブヨだねえっすごいおいしそう、はい、すご い, い熱いよマシュマロじゃご い, マジ、うんやばい なんか街中結構周りサクサク通りです。うん。うん。うんうん。なんかなかないこんなに恋愛トー進まない人たち。<笑>やっぱり告白される時のシチュエーション。いやいや。うん。うんこれはあここが使える。 実際にやれと。普、う、通、ん、にしないか、ね。後でじゃあ、うん、実践してみよう。いやもちろん。そんなに告白にこだわりないかもしれない。じゃあプロポーズ<笑><笑><笑>ー。結婚願望。結婚願望ある。へえ。何歳ぐらい？二十八から三十の間。 二回目。それママちゃんと恋愛と話してもつまんっていうのが<笑><笑>バナナの方が重要らしい。でももうすぐそう考えたらね今年二 20… 十まあ六か今年二十七でも三十って考えたらまだ余裕はあるから、ね。あと三年。子供何人欲しい？子供は今家が四兄弟が四人兄弟やから。うん まあそんぐらい三か三人ぐらい。女の子男の子。女男。あでもな男女、うん、女男。あ, ーあーちゃんちっそう、うん、そう男女女。なんかお兄ちゃんおったらね引っ張ってくれそうな感じするけど。うん、引っ張ってくれてる。 <笑>まあまあまあまあ T ちゃん見たら悲しいんだよ<笑><笑><ーマ><笑>まあいいいいお姉ちゃんですね、うん、面白いなんか話あったことないけど話聞いてるとめっちゃ面白そうめっちゃおもろいね<笑><笑>面白そうなのめっちゃ沸騰のる面白いです<笑>え、ちえちゃんは子供うん、え、ほしいけど2人かさ、ねうんにらい確かに2人くらいじです、こんな感じで医癒<笑>トップの<笑> <笑>皆さんなんかまだまだなんかこれからね知恵まお知恵魔王でこういうゴルフ YouTube あると思うので質問などあればどしどしお待ちしておりますぜひ皆さんコメントよろしく お, お, お願いします<笑><笑>あ違う違う<笑><笑><笑>おまけの尺もあるねでお待ちよバイバーイおいしかったバナナマシュマロ、ね、皆さんもぜひしてみてください ご飯を食べて、はい、今ソファーでゆっくりしてるんですけどちょっと今から告白っていうのをテーマ「告白」で YouTube を撮っていきたいと思いますまおちゃんのされたい理想の子がと家の中で、うん、いえそこのソファーを、まあ、2人きりでいるっていう設定で始めていきたいと思います女子男子はい 初めてのお家に連れ込んだ男違う真央ちゃん真央真央と真央真央と真央<笑>よーいドキドキ今日は一日俺の買い物につき合ってくれてありがとなうん楽しかったね、うん、よかったあそこ楽しかったろ あのー、<笑>まあ動物園行ったけど<笑>行ったわ、ね、動物園ね、うん、何の動物一番好きだったのあの、恐竜よかった恐竜<笑>テラノサウルス可愛 か, かった確かにな<笑>テラノサウルスねなんかおったねそうかったよりホコレットがやっぱりやっぱテラノだけ上げる<笑> その後 ね, ねあ、よく歩いて足疲れてないあ大丈夫大丈夫なんか魔王が結構<笑>確かに<笑>そんなに疲れなかった<笑>あよかった楽ならよかったやっぱねありがとう、うん、ちえこがこんなあたちなかった楽しんでくれたんだよかったうんありがとう<笑>えところでちえこってさ 今は好きな人使わな。うん。あ。ええ、なんだ。いるよ、うん。そうか。魔王は。魔王は。中<笑>古が好きだ。<笑>私も。たくさんおんぶしてくれる魔王が好き。<笑>以上です。 の理想の告白これらしいですけど<笑>チーいないかもしれない<笑>独な理想の<笑>って。ちっゃたなな ん, だん寺のさ大丈夫かな 多分カットされそう<笑><笑>カットしてくださいこれは全然専用です編集者専用のようですありがとうございますいつもビデオメッセージだいつもありがとうございます